行きますよ。さあ、いやコットンって言いまして。コッ今 度, 行くわけで今度って何だ。ど う, どうぞどうぞどうぞどうぞ。もうもう親分、親分、ほら親分。さあ、じゃあね、時間も16時30分回りました。お約束の時間も迫ってまいりました。それではね、あのー、第二回の時に宮本武さんから山中総動曲。 ガサンという曲を作っていただきましたえこの音源まだ皆様あのお持ちでない方はお声がけ く, くださいお渡しします本日参加したチームにはお渡ししますんでぜひ一生踊っていただけたらなと思います山形のガサンスさんというのは町内と内陸隔ててますこの思い合わせる愛さんさそんな思い一つにありうるそんな思いを込めてこの曲を作りましたいくぞ i s i sorry. t <笑>やえ。